どうもサムライズですこのチャンネルはですね毎週1つの盾を作りましてそのメイキングまで皆様にお届けするというチャンネルですえ本日はですね僕ザキとですねこちらルイさん、であちらサトルさん、よろしくお願いしますこ、はい、の3人で、えー、盾を作っていきたいと思います、まあ、初めに皆様に盾を見ていただきましたけどもこれからそのメイキングをお届けしたいと思います、はいまあ、今日のテーマを、ね、1つ挙げるとしたら、はいえー、バトルロイヤルです。バトルロイ ヤ, ーバトルロイヤー あの1対1対1。うん、いつもはなんか主役が1人で、まあ、2人やられ役とか多いじゃないですか。まあ、今日は全員がここで戦う。で、まあ、最後まで勝負はつかないわけですけど。だから誰がやられるとかではなくて、なんか言えよ。<笑>いや、笑わせてくれる。ちょっ と, <笑>というわけでですね<笑>。<笑> バ<笑><笑><笑>トルロイヤルで ね, <笑>ルル ね, <笑>ルルね<笑>ではでは、はい、そのバトルロイヤルのメイキングをこれからやっていきたいと思いますではよろしくお願いいたしますお願いしま す, いたますはいストーリーっぽさをまあ全、うん、面に出そうかなというところです、はいまあなんでまあ役のなんかキャラクターちょっとまあ大まかに決めちゃって、うんうん、したらなんか作りやすいかなと思うんではい、はいはい うーんまあじゃあじゃあ真面目系でいきますかまずは真面目系はいじゃあまあ V さん反対にアラク レ, ラクレみたいな、うんうん、強いけど、えー、扱いがめっちゃ難しいみたいなはいはい。はい うん、やべえ助けてくれって来て、うん、お前も仲間かーで乱戦なのああいいかもね、うんうんまあ俺荒くれだからそうだね肌のむ変えたら切り返すわけ<笑><笑>ああじゃあああああああああああああああああ まあ、そこでやり始めっちゃ怖いこれ。 ハハハハハハハハハハハハハハハハハあハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハっハハハハハハハハゃハハ<笑>ゃハハハハハハハハハハハハハハゃハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ なんか こ, こ, ここまでか難しいね<笑><笑>しい回を思うことき難しくなってきた最終的なあですが、はいはいはい、お互い一緒に進んでましたりらちょっとそこのポーズだけ急に、はい、踊る感じできるよ<笑>うにしたと思います首 どけ じゃあ。<音声> あ発信でロケハン前に動き決めちゃうと<笑><笑>あとあと大変だねなんだよこの足は<笑>これ大変ですねやばいですねいやあで、はい、すねまあとりあえず本番行ったらなんとかなるでしょう、えー、じゃあ本番行きましょう先、えー、<笑>さんはい今回の建の見どころはまあ自然の美しさですね6 <笑> い, い,、ね、いかがでしょう、えー、1対1対1 やっぱりその全員が拮抗して殺すっていう目的で切ってはいるけどなかなか切れないっていうその強さが本当に同じっていうところが結構見どころなのかなまあ、あとは水が綺麗だから映えるんじゃないですかね映える今回の見どころはそうですね そ う, ですね、そうですね、今回の見どころは、<笑>いや、結構みんなでね、タイミング見合わなきゃいけないんですけど、普通に足場悪いんで、あれ、これ、本当に今、行っていいのかなみたいな、逆に、逆にリアリティ出てるんじゃないですかね、あとはまあ、そうですね。 ワーを思って読む俳句の美しさなんかがかなり出<笑>るじゃないか。<笑>あんね、<笑>本当にやるんです。<笑><笑>マジでボソボソ言うなよ。<笑>おお、風景いいな。いや風景やっぱ外だと。い っ, す、ね、やっぱ合いありますね。全然立てしてないけどもうこの時点で。確かに。まあただ地面が地獄だったけどね。<笑><笑>地面大変でしたね<笑>これ。<笑> 聞いてノーダメージそうん。<笑> やっぱさ足場が悪かったから、ね、ちょっと動きがぬるついてるなっていう感覚はあるかな室内でやってた動きとも何もかも違ったわ足取られるんだよ取られる、ね、本当にね、うん、割と柔らかい自分なったかな結構抜かれになりました ね, うそうですねしここ気気持持ちちいい、ね、ここ気持ちいいね おちゃんと混戦って感じするわ、うん、いや1対1対1って結構難しいよね難し い, いですよね、うんうん、焦点おおうんうんうんういいんかんうんうんうおおんうんうんうんうんうんうんううんうんうん 俺さやないっていう<笑>。<笑>捨てちゃったから。リリシ。リリシ。<笑>リリシ。<笑>なんで俺の方に寄る。はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。これがねみんな行き上がりまくっててようやく落ち着いたんでちょっと。そうですね。あったわけですよ。今日疲れましたね。いややばかったね。チ<笑>ケ。<笑> 顔やばいわ砂が ね, ね砂がね<笑>砂のが入るんすよ、ね、そんな倒してるって<笑>いやね本当もうとにかく疲れましたけど悲しかすね<笑><笑>泣かない で, なで、ね、はいまあちょっと気分変えて、はい、今日はですねサトルさんから一個お知らせでございます、はい、ありがとうございます、はいえー、こちら三、えー、月の十七日から二十。 そう今月もう今月三月十七日から二十一日ま で, で、えー、中野駅ヘアトルボンボンで、えー、シアターだのスプロデュース公演、会森友シックスキスさんに来るの三日間というの舞台に出演させていただくおめでとうございます。謎ましゅう。え<笑><笑>でもその先に本当にあのいろいろなまあ夢についてるお話 な, てなるほどになってでまあその諦めた人間だったか、はい、今から目指そうという人間だと思った。 そういうなんかまあ人間のその夢についての作品になるんですよ、ね。もちろん、まるすそうですね<笑>あのご予約フォームはあの僕のツイッターの方に、うんはい、えっと記載してますので、えー、よろしければご感激のほどよろしくお願いいたします。お願いしま す, います。これ出るかな。<笑><笑>お願いします。い<笑>ということでですね。はい。まあ、あの佐藤さんにはそのを気を張って頑張っていただいて。ありがとうございます。まあ、まあ、その間にねこっちで、ね、頑張っていただいて。はい はい、というわけでまあ三月は頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はいまあ、本日ええー、まあバトルロイヤルの立てメイキングでした、はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。